花道多彩な細工を用いて決して折れることのないまっすぐな心を表現しますサーガの演舞をぜひご覧ください会場の皆さんこんにちは東京都のゆさこチームサーガと申します、えー、この花、えー、の天気祭り初参加となります、えー、このような最高の、えー、ステーションのドれることを楽しみにしてまいりましたやかに力強く 軽やかな笑顔で精一杯踊りますご支援よろしくお願いいたしますいざ